こちらファミリーマートのゴロッとチキンカレーマンを食べたいんですが中華まんという割にはちょっと変わった形ですねなんか葉っぱみたいというか何というそで生地はもうふにゃっとおちでといまおお中身は結構刺激的な香りのするカレーが入っていましたねこんな感じになってます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 中華まんなので中の具材は少なめなのですがそれでも結構刺激のあるカレーとお肉の食感を感じるほどできて美味しかったただ結構蒸し焼きなので、ね、あとはジリジリジリジリとくるので辛いのが苦手な方は注意してくださいまだ下に残っていますね辛さはというわけでカレーが好きな方にはおすすめできますのでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分汁へ